どうもこんばんは、なっつんです。今回はブラッドボーンだね。久しぶりだけど。いやでね、このブラッドボーンが確か、プレイステーションプラス会員だと今、4月3日あたりまでかな。無料でプレイできるらしいので、せっかくなんでやっていこうかなと思って。今回、 一緒にやってくれる方もいるみたいなんですけど出てくるのかどうかさあやっていきましょうえっ、ー、と設定は特にうんうんまあいいでしょう <笑>名前がナッツンと。 夏んオッケー！性別男で年頃いや。まだ若いから若者で。<笑><咳>えー、っと！ちょっと待って。okok。 そうねなんかキャラクターいろいろ選べるみたいな初期ステータスがはあ、はあ、体力うんうん血の意思血の意思ってなんだろうな そのブラッドボーンプレイするのが初めてなんでよくわからないんですけど一番筋力あるやつがいいかなゴリ押しスタイルで<笑>ってことはえーと従軍経験があるにがいいのかな年頃っけ声はうーん こんんなもんかなほうほう痩せているとても痩せているへーでこれなんだ頭部ああ顔の大きさってことね オッケーで、胸部。で、こんなもんかな腹部こんなもん腕は太めで。へぇ、で、肌のベース。でも最近夏肌白くなってきてるかな。うー、んうん。こんなもんじゃない顔の形とかは変えられるんだよね、これ多分。 うんこんなもんでいや、久しぶりにやるんでね、口数が少なくなると思うんですけどまあのんびりやっていきますんです、そこら辺は似た顔<笑>細いな、これ顎がえぇ、ー、どんな感じだ まあ、これでいきましょう特徴付け従軍経験があるからちょっと老けてる方がかっこいいよねやばいやばいやばい<笑>これいいじゃん 顔のバランスおおなんかドイツ人っぽくなってきた掘りふけな凹凸やばいなこれでこれがマックスでいこうか <笑>ちょっと待ってね。ああ、なるほどね。さすがにこれは。あん。一番広い方でいいか。顔のパーツ、左右の感覚ね。<笑>ええー、で、これは。ああ、やばいやばい。 うんいやこれ全部これ細かくやったら時間かかるね<笑>目の位置はちょっと下目でああでもなんかもう人間じゃなくなってきてるなこれ<笑>いやーうん こんなもっか目の大きさを決めて<笑>いやもうこれ人間じゃないでしょちょっと人間がいいな俺は傾きかお良よくなったんじゃない目の感覚 うん、ちょっとね面白く作りたいけどちょっと人間の方がいいかな<笑>鼻筋の深さああなるほどえっ、ー、と鼻筋の長さまあ、鼻筋はねまあ、こんぐらいでいいです鼻の位置ああなるほどね でいこうほう ほ, うほうの高さおおちょっとやばいなどう見てもこんな人いないよねって感じだもんね掘り深いよね<笑> どううしよういやもうなんか直せなくなってきたよ<笑>唇の大きさ<笑>、うん、唇はほんわかしてた方がいいかなふっくらしてる唇の方がいいね OK まともになったで唇の厚さは厚い方がいいでしょういやちょっと毎回厚い方がいいわ<笑> で、口の傾きした<笑>えーと、ちょっと待ってね。<笑>はい、オ、OK、ッえーえで噛み合わせ噛み合わせってどういうことだおこんな感じでいっか。<笑>口の位置。 これいいね。オッケーオッケー。口の幅。口の幅はちょっと広い方がいい。ああ。まあ、こんなもんか<笑>。えーと、で、口から顎の距離。オッケー。で、顎。はもう顎はこれでいいでしょ。パーフェクトじゃないか<笑>これでいこう。で、化粧肌色ベース。 目元あっそういうことねなるほどうんうんうんまぶたの明るさこれどういうことだまぶたの明るさああなるほどねアイライン 引, く引いたみたいになるかどうかかアイライン引いた方がいいなアイライナーなるほどもう全部くらいでいこう 赤いでいこうオッケーおっとでこれはこんなもんでよしと瞳は青でいいかなメガネおお おおてかこれ、俺、掘り深すぎてこれ、フレーム曲がってね、これ。<笑>ちょっとやばいな。ああ、あーこれがいいかな。まだこれの方がフレーム曲がってないもんな。よし、これでいこうかな。メガイの色。色はこれ。 これで入れ墨ね入れ墨これどこが変わってる入れ墨を入れてないからか<笑>いや分かんねえよ<笑>分かんねえなあ細かいけど入ってるねって顔 色合い的にあれなのか傷が見えないのかまだ出なくていいか OK <笑>これお気に入り保存しようかな OK、えー、で OK これで完了 あ、初見さんいらっしゃい うわなんかもうやばいの出てるし<笑>ブラッドボーン最初の方ちょこっとだけなんか<笑>記憶があるからまだ。 ああ、すけどね。 さあ目覚めたおおオンラインですよこれ一応おお久しぶりだなこの感じオッケーオッケー R1 弱攻撃で R2 で強攻撃かなオッケーオッケー 大体ダークソウルとかと同じはずだよね操作はあいるね右スティック押し込みかさあ近づいて、うんうん、ちょっと死んじゃう このブラッドボーンはダメージを食らった時に攻撃し返すと少し回復するのか攻撃した分だけ回復する分かんない忘れちゃった<笑>そんなシステムがあったようなで左腕の赤いゲージが体力ゲージで緑のゲージがスタミナだね死んじゃっ カリウドの夢で死ぬとここに来るみたいですねお仕掛け武器の贈り物一つ選んでくださいああなるほど仕込み杖杖って何魔法を使う的な ブラッドボーンに魔法なんてないよねそのどうしようかなノコギリにしようではい死者からの銃の贈り物銃は2つか普通の単銃だからハンドガンみたいのとえっと三段銃だからショットガンかな うんうん、ショットガンで行こうかで手帳あこれはオンラインのやつだねよし開かないとどうやって戻るのここで戻るのかあなるほどここで戻るのか<笑>オッケーオッケー ちょ っ, と待ってくださに、ね、設定いじるんではいオッケーですよしあで武器装備してないのかこれオッケーオッケー危ない危ないでこれ銃とかはどこへ装備するんだ あこういう感じね OKOK、okay, okay. この2つで okay, こういう感じかさあ操作がぎこちないけどやっていくか オッケー、ダークショック、はあ、でダークソウルと同じどっかにソウルというか血があったねオッケーでー とりあえず自分は啓蒙を取りに行かないといけないのかあ変形できるのかよしオッケーで銃を取うやって撃つんだあこうやって撃つのね了解 L2 で銃の方を撃つのかオッケーオッケーなんかいるよね恋するんだけど こっちかオッケーでもしかしたらカメラ感度ちょっと早めかもしんないから画面酔いする方気をつけてくださいさてアイテムゲットでこれはどこに行けばいいの俺は おーいるやん三段重どうやら<笑>三段銃今回今回っつうかブラッドボーンシリーズだと銃でパリーなんだよね確か、まあ、最初の方はね多分死なないと思うからサクッと行こうかオッケー なんか恋したなでこれがかがり火的な明かりをつけるはいはいアイテムないかなアイテムあった OK でね今回ね 一緒にやる方がいるんですけどどうやら啓蒙を啓蒙っていってそこの右上に目のマークみたいなのあるでしょあれがたぶんねたまらないと通信できないのかなわおびっくりしたあ間違えて打っちゃった ちょっとダメージ食らいそうだなでオンラインだからこうやってオンラインの方がねメッセージを残しているはずいるねで致命攻撃とかってあんのかなこれ さあいるねいっぱいあんまね雑魚だからってなめると簡単に死んじゃいそうだなでパリーは確か敵が攻撃する寸前で銃を撃てばいいのかなこれ OK 水銀弾ゲットパリダークソルもやってたんだけどパリ下手だからさってか難しいよねパリ苦手なんですよねうわ死んじゃうから。 そうそう 今, の今みたいにダメージ食らっても攻 撃, 攻撃すれば、あのー、なんだろうな、ウォーッと少し回復するっていうシステムがあると、ブラッドボーンシリーズは、あブラッドボーンシリーズっていうか、ブラッドボーンはね。 パリしたいなあっ今のパリできたけど難しいな痛い OK ー。で回復どうなんだ四角かな 回復はどうやるんだろう<笑>いや違うね違うな分かんないあ回復したのか今さてやつらも片付けるかあなんか銃撃ってない 痛いよ痛いよ何何こいつか痛いワンちゃんいるワンちゃん危ないちょっとちょっと待てちょっと待て痛いよ死んじゃうよ違う 死んじゃうからハワイだねえ死んじゃう危ねえち ょ, ちょっと待っててちょっといろいろ待って痛い危ない危ないあそこにいるんだな さあ死でオッケーなんか落とした水銀弾か回復三角だね多分これ啓蒙はどうやったら手に入るんだ 恋すんな基本的死にゲーのはずだからね気抜いたらサクッと死ぬと思うんだよねどうなってんだこの街は。 ぽいするんだけどなうわなんかいるしやばそうだなあいつの声くらったらうそでしょわっつっうーっついっ ついよやばいやばいやばいこいつのパリできるおっとあできたパリでひるんだ後に弱攻撃でうん弱攻撃入れると指名攻撃になるのかな オッケーもうあいつはいないよな、うん、なんでこれオッケーカラスダウンさあ階段を上って 何もい な, いよな音足音聞こえるけど<笑>うんめっちゃ足音聞こえんな上か ワンちゃんかいオッケー1人だけ1人ずつ来いのは1人ずつあまたいるしちょワンちゃんワンちゃん来ようかワンちゃん来ようか 貫通攻撃 OKOK <笑>ーーーー頭が足りないみたいだな OK 楽勝全然今んとこ行けそうな感じだけど さあここまで来たけどあなんかあるねでブラッドボーンだとねどういったアイテムで武器を強化するのかよく分かってなくてですね 多分拾ってるアイテムの中に、あれかなあると思うんだけどな。ダークソロで言うと欠片とかね。石ころ。石ころも装備できるもしかして。クイックアイテムこれで、いけんのかでもどうやって、この石ころを、変えるのか、わからん。 わ分からんちゃう十字キー横だとかああミスターああなるほど十字キー下か<笑> OK <笑>さてあいつらを倒さなきゃいけないのか 石ころくらい石ころくらいあミスった回復しちゃったなんか強くない痛い死んじゃうからもう一匹来たもう一匹来た死んじゃうから死んじゃうちょっとちょっと待てよ 死んじゃうから。<笑>死んじゃったから。<笑>はあ。 なんか最初に戦った時より硬くないかあいつらどこまで戻されたこれ結構戻されたね嘘でしょ嘘でしょゴリ押し いやーマジか、まあ、死にゲーだけどさ<音声>オッケーこっちなんかあんのかあーなるほど <笑>安全にあの経験値を回収しに行きたいんだが<笑>ここには何もいないよな<笑>てかねチェックポイントないのかな<笑>かがり火的な 見落としてる可能性ない致命攻撃死んじゃ待てこんなとこで オッケー、危ねえいやーはあ、心臓バクバクいいよ大いな数がダメだちょっと食らったねオッケー、回復 パリが難しいこいつパリしたかオッケーオッケーオッケーだな いやそこまで戻るのしんどいよああまたいるあのおじさんやめてライフルみたいなの打たないで痛い痛い痛いからちょ待て待て待て待て普通に死んじゃうライフル待てライフル待てワンちゃん待って ちゃん待ってワっちゃん違う石考じゃないちょ待てお前らお前ら待て一旦落ち着こう、はああいったクソ<笑>ちょっと待って ちょっと待とうよ普通に痛いよそんなもん食らったらじゃあなてか水銀弾バンバン撃ってパリ狙った方がいいのかなこれ結構拾えるしあなんか恋すなそっか もしかしかてあのでかいやつも復活すんのか復活してるー<笑>マジかまあまあ倒そうか来いや早く来いや早く来いや痛 い, たい待って来ないでオッケー スタブオッケーよしよしよしよしでね回復薬がなかなかおオッケーあッ OK あなんかある油壺 さあだいぶ戻ってきたんじゃないか危ね軽く忘れてた<笑>さあ来いワンちゃんそうだ貫通攻撃 OK はいじゃあね先にあいつやろうか ほら待って待とうか待とうかちょっと待とうかほらいいね死んじゃうよやばいねやばいね回復薬がなくなってきた多分水銀弾も回復も多分マックス 20までしか持てないのかなこれはでここだよねいるんだな多分先に石ころ投げてでここら辺に経験値が先に石で釣った方がいいのかな石ころで 一匹だけ釣りたいか石ころきたしちゃこい危ない死んじゃうよおらっ<笑>おらっあ危ないあ違う間違えたーおらっ もう一匹来た最悪だちょっと引きたいが待て待て一匹やりたい待って一匹やりたいちょちょっと待てお前らコンビネーションはずるいだろ OK 危ない心臓パクパクいってるよしもう一匹ならこっちもんねよはっいた OK <笑><笑>あーやっとだ<笑>よっしゃ回復ゲット もういないだろう<笑>勘弁してぶ<笑>だっ恋すると思ったここまで来たんだからね欲しいよねかがり火がなんか暗いし いるし痛いしムはいないだろういる OK やばい<笑>怖いよ<笑>本当にやばいね死の恐怖だね まだいるか声するもんなどこにいる松明的なものが欲しいなもういないあっいたなんでこいつあ車椅子のおじいちゃんオッケーなんかゲットしたで調べる獣狩りの夜 制度街への大橋は封鎖された。医療協会は俺たちを見捨てるつもりだ。あの月の夜、旧市街を焼き捨てたように。焼き払った。ああ、なるほどね。どういうことなんだろうね。こっちは開いちゃう。どこ ここどこにつながっどこなんか来たしショートカットではなさそうやったーこれ何レベルアップとかできんの 帰ってきたレベルアップとかどこでやんの<笑>ここあアイテム売れるのねなるほどちょっと待ってこれ人形が捨てられてるあなんか開いてるなあおじいちゃんがいた保管じゃなくて <笑>後ろで暴れてるやつは俺な<笑>ああ、びっくりした。ああ。いや、本当何もわからないよ。 なるほど。ちょっとすいませんね。 Oh good hunter, I am a doll here in this dream to look after you. Honorable hunter, pursue the echoes of blood, and I will channel them into your strength. You will hunt beasts, and I will be here for you to embolden your sickly spirit.、Farewell good hunter. はい、えー、っと OK <笑>戻りました<笑>これで<笑>全く別の人入ってきたねこれもう<笑><笑>、まあ、一回行こう<笑>行こう一緒に行こう<笑>全く別の人入ってきたけど<笑>頑張って2人で<笑> ごめんねなんかねフレンドを入れるつもりが先に合言葉設定するのを忘れていたのでまさかの全く知らない人が入ってきてしまいました<笑>よし頑張ろう2人で OK 回復薬ゲット なんかカクついてるけどまあ大丈夫でしょうウソ<音声><音声>オッケーナイス さあ全く知らない人が来たが行こうお願いしますよし俺の経験値はあそこかさあ来い OK 経験値を取り戻した海瓶投げまくる いいじゃから回復いったかっただけで<笑>こっちいつ攻撃してるのか分からないよねいやあれはちょっとヤバそうだから。 やっちゃいけない雰囲気あるよなあれ<音声>さあ<音声>端っこはやめた方がいいよ石ころくらい<音声>ノーダメージ なんとかいけそうだちょっと待とういたちょっと待とうか火力高いですね<笑> オッケーオッケーいいぞいい感じだ味方も頑張れこうタゲがね一人に絞られないっていうのはすごい楽だねオッケーもうちょい頑張れナイス<笑> ありがとうありがとうありがとうございますありがとうありがとう OK あっ消えてたありがとうよかったこれでどんぐらいやってんだちょっと待ってくださいね こうやってる気がするんだけどねすごい長くやってる気がするちょっと待ってくださいうん結構やってんねはいということで<笑>今回ブラッドボーン もうすごい操作ぎこちなかったんですけど<咳>ここら辺かなで最後に言っておもう一度言っておくと今ねプレイステーション4でプレイステーションプラス会員の方4月3日まではこの「ブラッドボーン」無料でねダウンロードして遊ぶことができるのでよかったら皆さんもどうぞで次回からは生放送じゃなくて えーえー、YouTube に上げるという形でやっていきたいと思うので次回もよかったら見てください。